すごい ズレバラッ よ羽ばたけこの輝きにみとれなさい「エンド・オブ・フェニックス」やる夏のひらめきこれが答えだ海の人実サマーディテクティブ走りけ何発でも打ち込むわ入院 キーーいいーーえチンがきらめく ハンタ た, たちだけで生きるエスキュー場だよ